で本日、えー、ご用意いたしましたのは、リクエストいただきました、これ、えー、生データの目視でメタボロミクスをするためのツール、えー、グラスホッパーのご紹介というお話を、えー、ご用意いたしました、えーで。今日のお話ですけれども、まあ、自己紹介は先ほど、えー、全部。 えー、ご紹介いただきましたので、まあ、はぐくかもしれませんが、えーっとですね、今回のお話はですね、許可いただきましたので、植物の培養細胞、とある植物の培養細胞の二次代謝を観察してきたデータというのを使わせていただきます。この細胞は非常に複雑な二次代謝経路を持っている植物なので、メタボロミクスをするにはちょうどいい、えー、研究材料になっております。 でまずはグラスホッパーのご紹介から使い方のご説明をしまして、えその後グラスホッパーでやってみたウェット実験の結果について、少しだけご紹介させていただこうと思っております。まあ、というわけで、まあ、自家紹介ですけども、まあ、ずっと植物科学の研究をしてきまして、まあ、5年くらい前に初めて、えー、LCMAS という機械が、まあ、このようにあるんだということを知ったという、まあ、そういうくらいのものでございます。 でグラスホッパーのご紹介ですけれども、まず開発の経緯 を, をご説明するのが早いかなと思いました。で、左上に見せておりますのは、あのここに、この部屋にありました l c ーマスという機械の概念図になります。ソルベントがカラムの方に流れていって、出てきた化合物がマスで質量分析系で検出されるというわけなんですけれども、 ここにはですねあの、化合物はカラムの中で、インジェクターから入ってきている、まあ、カラムの中で分離されるわけです。でえー、流れやすいやつから順番に、えー、出てきますので、データにはリテンションタイムという時間の軸があります。MS のディセクターの方では、質量電化比 M over D という値が軸になったデータが出てきますので、データとしては2つの横軸のあるグラフが表示される きておりますで装置付属のビューアーはですねおおむね2次元になっていまして、えーまあ、ちょうどここに絵で表現しているような感じの、まあ、2つの図が表示されるんですけれども実際にはこれあの3次元空間なら2つに並べればいいわけですからちょうど左下のような感じに見ることはできないのかなというふうに思って、まあ、こういうものを作ったと、まあ、最初はそういう感じの経緯でございました。 でまあ、その他にもいろいろ目的はあるんですけれども、まあえー、メタボロミクスのプロテオミクスも多分非常に発達した<笑>技術があって、ね、出てきたデータを放り込むといろんなデータがひそとに出てきてくれるわけですけれども、まあ、この間を自分で触ってないというのはやっぱり実験者としてはとても不安に感じてしまうわけですね。でそれれからか、まあ、よくあるんですけれども えー、機械に放り込んでみると、この化合物ないよとか、あのこの化合物はこれだっていうふうにこう出てくるわけですけれど、まあ、よくよく間違っていることもあるんですよね。でも、間違っていても、すね、我々それを信じるしかないので、えー、そこで諦めたりするっていうこともちょくちょくあるんですね。で、それは非常にもったいないなというふうに思って、まあ、生データを見れば、まあ、少しだけの原理を知っていれば、まあ、何が起こっているのか分かりますので。 まあ、こういうツールを作ってみようと思った次第でございます。でまあ、どんなツールかということなんですけれども、まあ、しのごの説明するよりも、ですね一旦動作風景を見ていただくのが早いかと思いまして、えー、動画を用意いたしました。でまず、まあ、ツールの、まあ、起動しますと、起動しますと、このように、えー、ファイルをロードいたします。でロードしたデータ、 ロードしたデータの方はですね、こんな感じに表示されまして、えー、勝手に色がとりあえず割り当てられます。うん、後ほどちょっと、まあ、あの設定の方法とかはご説明するんですが、まずデータをロードしましたら、えー、まず一回保存という作業をします。どんなファイルがあってっていうようなことが保存されるわけですけれども、この時に、えー、プロジェクトフォルダーを作っていただいておいた方がいい。 ですでここには、後々ですね、そのピークの積算値などのデータが出力されますので、他のデータと混ざらないようにするという意味で、プロジェクトフォルダーを作るのを推奨しております。でセーブが始まると、えー、データの変換が行われていきます。うん、で下の方に、えー、ライブラリー のデータを入力すする欄があります今、手動で入れてますけれども、組、ま、性、あの式とかを入れてあげると、えー、MORZ の値、分子量を検索、検索というか計算してくれる電卓になっていますで。そこに化合物の名前なんかを入れていただくと、えー、この後フィットしたところにこの名前が表示されます。 で、計算がもうとっくりの場所に終わってたんですが、終わると、そのコールグラスホッパーという青いボタンが押せるようになります。で、これを押していただくと、で、先ほど変換したあーデータがロードされて、えー、っと、最初に見えたような図が表示されました。はい。で、この 使い方、まあ、ざっくり言いますと、真ん中にぐるぐる回っている、その、丸いカーソルがあります。で、これを操作する形で動かします。で今、マウスで動かしてますけれども、このように、まあ、回したり、下から見たり、上から見たりえ、動かしたりすることができます。近寄ってます。で、離れてます。で、これ、こんな感じでピークを詳しく見ていくわけですけれども、まあ、推奨しているえインターフェーサーは、こういう、こういうやつです。 ゲームパッドでございます。あのプレイステーションなんかについてるやつを見て、パソコンにさせていただくと、まあ、非常にスムーズに動かすことができます。で今、ピークを選択していますね。うん、でこれ、データはたくさんあのロードしたんですけれども、全部いっぺんに表示しています。うん、で検索しながら、 ピークをこう選んだ瞬間に検索がかかって、えー、どんなものですよっていうのが M over t と一緒に表示されますで。こうやってたくさん適当に選択していくわけですけれども、時々見ているとですね、まあ、こんな風になんか半分だけしかピークが選択されてないなんていうようなことも起こります。でこれはなんでかというと、測定した日とか装置とかが違うと<笑>、少しだけ あの、リテンションタイムがずれたりとかっていうことが起こります。そうすると、うまく、えー、ピークの認識するのが難しくなりますので、えー、まず揃える機能というのがあります。で、揃えると、まあ、パッと見た感じこんな風にきれいに揃っています。で、さっきはこうだったんですね。で、ちょっとずれてて、また揃えると。<笑>揃えることができます。うん。詳しく見ると、こんな感じ。 です。で、まあ、それだけでは、直ってませんので、一回解除していただいて、もう一遍選ぶと。すると、正しくピックを認識できるようになります。まあ、こんな感じの、えー、仕様になっております。ま続きがある。あ、そうだ。もうちょっとですね、その、 アニメーションモードというのを搭載しておりまして、このデータはですね、えー、とタイムコースでして、えー、0日目から43日目まで<笑> 17回ほどの測定をしたあ結果をいっぺんに表示していまして、でこれが中に入っているその何でいって書いてある数字の順番に並べてありますので、えー、自動的に並るんですけども、こんな風に、えー、順番に表示すると、タイムラプス動画のような表示ができます。 今、まあ、回すことはぐるぐると、任意の角度に回すことができるんですが、まあ、ピシッとまっすぐにしてあげると、これ同じ M over z の2つのピークなんだなとか、いうことがわかります。これはあの横だけではなくて、あの縦もまっすぐ直すことができます。もうちょっとなんか、はい。アニメーションオフですね。 まあ、オフにしますと、まあ、あの先ほど割り当てられたピークの色がそのまま、えー、と時間に相当することになりますので、ピークの模様によって、このピークが、えー、誘導、まあ、化合物の生産が始まってから早く出てくるのか、遅く出てくるのか、あるいは途中なのかっていうようなことも、これで同時に把握することができる形になっています。今ちょっとやってましたけれども、えー、右クリックしてエクスポートっていうのを選んでもらうと、 今選択したピークに関しての、えー、っとシグナルの積算値がテキストファイルに出力されますで。これテキストファイル、ただのテキストファイルですので、こんな風に Excel なんかで開いていただくことができます。ちょうど、まあ、このピークに関して、まあ、全部選択して、例えばグラフを書くといったことをしてみると、まあ、だんだん上がってきた化合物だったんだな、みたいなことが、まあ、見ることができます。これ他にもですね、R の統計 の処理に使うとか、まあ、よくあるあの解析ツールに大体掘り込むことができる形かと思います。まあ、そんな感じの、まあ、概要なんですけれども、使い方についてまずご説明いたします。で現在、グラスホッパーはですね、えーと、Python のソースコードでそのまま配布しているという形 に, になっています。 で GitHub で公開してるんですけれども、GitHub に入っていただいて、私のユーザーネーム、ねまあ、この名前で公開してるんですね、プーサーのハイフン、京日という2部と、打っていただくと、まあ、ユーザーの中に、まあ、自分がいますので、そこに行ってで、グラスホッパーという欄がありますので、でそのリリースというところに行くと、えー、圧縮ファイルが、 1個になったやつが置いてありますの で, で、それをダウンロードしていくことが、していただくことができます。これちょっと古い動画なので、えー、今ちょっとバージョン古いんですけれども、まあ、この時は確か6個ぐらいのファイルがあったはずですね。はい、6個のファイルがあったんですけども、今何個かあの取扱説明書とかを中に増やして入ってますので、まあ、とりあえずダウンロードしていただいて、取扱説明書を読んでいただければ、まあ こ の, の A41 ページの取り扱い説明書ですので、大体使い方わかるかと思います。で、これを実行するためにはですね、まあ、Python のソースコードですので、実行環境というか、まあ、開発環境を構築していただく必要があります、えー。Python のインストールはアナコンダを使うのが楽です。アナコンダについては、普通に Google でアナコンダと検索していただければ、このページに飛べますので、 えー、インストーラーパッケージのボタンをこう押していただくとインストールすることができます。で1回入りましたら、えー、必要なモジュールをインストールしていただく必要がありますで。Linux または Mac の場合はターミナルというツールがありますので、それに入っていただきます。Windows の場合は、えー、ちょっと複雑ですけれども、アナコンダプロンプトというのがスタートメニューの中に出るんだそうなので、 それに入っていただいて、ここの最低限この3行を打っていただければ動きます。で、今度はインストール p ー o p e n g l 今度はインストール NumPy、今度はインストール p イ o p e n g l a ルアクセラレートっていうこの3つの行を打っていただければ、えー、グラスホッパーを動かすための開発環境が整います。で、この3つなんですけれども、この前に1行、えー、仮想環境を作る方が あ本当はいいですあの こ, れこのままそのまま打ってしまうと、えー、ベースっていうその一番基本になっているところにもうこれらをインストールすることになってしまいますので、あ, の、まあ、あまり推奨ではないとされていますが、まあ、最も簡単に動かすのであればこの動かし方になります。でこの後でグラスホッパーを起動するためには、まあ、ダウンロードしたフォルダー、あるいはそのフォルダーを置いた場所まで<笑>移動しまして、PythonManager1.py と。 いうふうに言っていただくと、先ほどの状態になります。で、ご自分のデータを、えー、解析するためには別途ですねあの、プロテオビザードというツールが必要になります。で、プロテオビザードは、あまあ、もちろん私が作ったんじゃないあの、非常に優れたツールで、えー、っと、l c ーマスのベンダー各社がそれぞれ独自の形式でデータを保存しているところを共通の形式に 変換することができる MS Convert っていうツールが入っていますで。その機能を使わせていただきます。これに依存しておりますのでこれが必要です。で、ダウンロードのボタンを押せばまあ、ダウンロードできるわけですけれども、まあ、別途その下の方に説明書いてありますが、.NET フレームワーク 3.5 と 4.0 版っていうのをインストールする必要があります。これはどうも Windows 用のツールなんでしょうか。 多分 Windows でやるのがいいと思います。別にあのグラスオッパーを動かしているときにこれが入っている必要はなくて、コンバートしたデータをコピーしてくればいいので、えー、これは別に別のパソコンに入っていても大丈夫です。で、コンバートの仕方なんですけれども、うんえー、Windows でスタートメニューの中に MS コンバートっていうツールが表示されます。で、出てきたツールの画面の左上に、 えー、ブラウズっていうボタンがあるので、そこで、えー、LST マの機械から取ってきた生データを選択してください。でその下にアウトプットディレクトリというのがあるので、出てきたデータを保存するためのフォルダを1個作って、えー、出力できるフォルダを用意してください。でその下にオプションというのがあって、でここで重要なのは、このアウトプットフォーマットの中のテキストというのを、えー 選択してください、まあ、今のところなんですけれども、現在テキストにしか対応しておりません。で一番右下のスタートというボタンを押すと、まあ、ちょっと時間かかるんですが、あの変換が始まります。で、現在あの配布しておりますセットの中にはです、ね、デモデータとして3個の測定データを初めからあの同梱しております。 これはあの私の畑で育った唐辛子と若い唐辛子とピーマンのデータ測定データになっております。でそれぞれ唐辛子にですに、ね、赤色あの、若い唐辛子に、えー、黄色で、ピーマンに緑を割り当てているんですが、まあ、唐辛子ですから当然、言わずと知れたパプサイシンとても辛みの成分が入っております。 でこの成分なんですけれども、黄色いピークの中にも同じ MO バッジの化合物が見えています。でこれ何かなと、リテンションタイムも違うからなんだろうと思って見てみると、ですね、奥の方に同じような形のピークがありましたで。これは162のニュートラルロスを持った同じ化合物由来のピークであろうと思われます。162なので、ひょっとすると排当体ではないかということが、まあ、想像されています。 来るわけですす、うん、そんな感じですねでこうやって、まあ、今, 今言った話はあのずっと昔に解明されていて、まあ、知っててやってるわけですけれども、えー、研究始める前にですねあの研究対象についてこうやってデータを俯瞰してみてやれば何かあの例えばそういったことがあの想像されてくるんじゃないかなというふうに思います。 うんまあ、つまりこの若い唐辛子がなんで辛くないのかというと、配糖剤になっているから辛くなくてで、成熟してくると糖が外れている状態で蓄積され始めるので、だんだん辛くなっていくんじゃないかなと、まあ、そういうふう な, あのなんていうか仮説ですか、そういうものが立します。ピーマンに関しては特に何も出ないかと思ってたんですが、あのケルセチンっていう化合物のグルコシドみたいなものが見えています、これね。 見えるまあ、デモデータを使って、とりあえずこういうふうに動かしていただくことができます。で、次なんですけれども、えー、操作の方法です。<笑>ちょっと分かりにくいというふうにあのコメントいただいたことがありましたので、えー、現在のリリースの中には、えー、取扱説明書が入っています。これはそこから持ってきたものなんですが。 えーっとですね、右上がマウスを使ったときの操作で、左上はこのゲームパッドを使ったときの操作ですで。マウスを使うときには、まあ、画面が9つに分割されていってで、カーソルの近くを触っていただくと、カーソルがマウスのいる方向に向かって動いていきます。まあうん、でそれぞれのエリアをこうあのマウスで触ってもらうと、動きます。 回す時は左と右ですね。視点を上げる、下げするときにはあの画面の上の方と下の方。で、ズームをするときには右上と右下の部分を触ります。左と左下前のとこ空いてます。うん、で、ピークを選択するのは、えー、っと、まあ、右クリックメニューから出してもいいんですけれど、キーボードのスペースバーでもいいですし、えー、この、 えー、とゲームパッドであれば、ま、ちょっとまあここに書いてあるように、4番のボタン、右手の一番右のボタンですね、これを押すとピークの選択ができます。消すときは、その左下のボタンですね。でたくさん見てで、先ほどピークのズレ検出のずれ、テンションタイムのズレを補正するわけですけれども、これもまたあのゲームパッドのボタン1つであの補正することができます。これは ライブラリの中にヒットした化合物が中に入っていれば、M over t 1の測定図でも一緒に補正されます。で解除するときには、バック、えー、っと、11番のボタン、えー、なんて言ったらいいんでしょうけど、ね、左手のちょっと奥にあるこのボタンを押すと解除です。何回でもやり直せます。まっすぐにするときには、その横のボタンを押してください。 そんな当然 で,、ねま、ですが、ね、今動いているのが、えー、左のスティックでグリグリ動かすとかそれが動きまして、えー、右側のアナログスティック、まあ、これはあの、えー、と会社によって仕様がちょっとずつ違って縦だったり横だったりするんですけれども、えー、動かすと視点が上がる下がるという感じになっていますで回すのは、えー このこれを押していただくとこうぐるぐる回ってで、ズームしたりするのはその下のボタンになります。で、アニメーションするとこんなふうに見ることができます。これですと、まあ、右側の方に緑色のピークがあ初めの方に高くてで、途中でだんだん左に寄ってくるんだなって言ったようなことがこう眺めていると。 そうなのかとっていうようなことが分かってきます。止めますで。止めてもやっぱり同じなんですけどね、その、えー、なんですか、えー。ピークの模様で、えー、だんだん増えてくるとか、だんだん減ってくるとか、そういうことが分かります。これだと緑色のピークは、最初はたくさんあるんですが、だんだん減ると、うん。この辺は黄色いので、真ん中あたりで増えてるか、まあ、それとも、 赤いのが重なってるけど、えー、隠れちゃってて見えないのかっていうような感じに見えます。一応半透明の表示になっているので、えー、合わせたような感じの色になるような仕様になっています。ですので、まあ、緑のシグナル低いんですけど、まあ、近寄ってみると割とまだ見えます。で今これは、えー、なんか色の違うピークが重なってるので何のかなと思って見ています。 でこれは何なのかということなんですけれども、これはあの、まあ、同じ大学の先生に教えてもらったんですが、アモニウムアダクトだということでございます。えーとですね、この化合物、表品を使って調べてみるとです、ね、まあ、このなんていうかシリーズの化合物の中に十何個か表品として売っている化合物があるのです、それを買ってきて同じ装置で、えー、分析してみると分かったんですけれども、アモニウムアダクトである M プラス H にアンモニアを足したものと、えー マイナス18ですね、脱水が起こったかのようなフラグメントイオンがよく出るということが分かりました。まあ、それからよくアセチル基がくっついてるんですけれども、ちょうどマイナス42のえニュートラルロスを持ったあーピークも出ます。まあ、ちょうど同じリテンションタイムに同じ形のピークが、まあ、ずれて出るということですね。でこのアンモニウムアダプトなんですけれども、えー、模様が違ってますで。これはどうも普通らしくて。 アンモニウムアダプト、確かにそのこの分析系の中にアンモニア入ってませんので、どこから来たんだろうという感じですけれども、それがつくという割合が、その化合物にそのまま、量にそのまま反映して出てくるというわけではないということですね。で逆にこのことがですね、アンモニウムアダプトが出るところからマイナス17のところに M プラス H のシグナルがあると、あそう言い忘れましたけれども、これ全部そのポジティブイオンモードのスキャンというので取ったデータでございます。 まあ、こういう形でですね、M プラス1がどれなのかなというのを、えー、自分の目でこう確かめていくことができます、まあ。ちなみにこのコンパウンドディザーバラっていうツールを、えー、使ってみ見ているとですね、いくつか当然あの間違いが出てくるんですね。ですごく派手なピークがあるんだけど、これは何だろうと思っていたら、なんかとも違うんじゃないかなというようなものとかが現れてきて、でこれを見ていると、あこっちのことなのかなというようなのが。 見えてままいりますで出てきた、まあ、数字をですね、あのライブラリーであの手動で検索していただくと、これなのかなというのも出てきますし、そこから、えー、創成式が出てきたら、実際の測定値と、まあ、理想の値と見比べてみて、どっちが正しいんだろうかとか、そういったことを悩んでみるといったようなこともできます。まあ、そうやってやっていくわけです。で 測定のずれ方なんですけれども、実はうちの機械がだんだん壊れてきていまして、あのこれは日を変えて同じ、ほぼ同じようなサンプル、う先ほどのフラスコの細胞がだんだん古くなっていくんですけれども、そうやって測っていったデータなんですが、このように最大で 0.5 分ほどずれちゃってると、日によって違ってると、こういうことが起こります。でそういったときはですね、あの普通の 合わせ方、キャリブレーションの方法では合わなくて、えー、特別な方法を使いますで。そういう時はまず同じ化合物に由来するだろうというところを、まあ、だーっと並べて選択してあげます。これと3つのピークがあるということになっちゃってますね。で、このコマンドを選んでもらうと、あの、パッと揃います。うん、これはただ単に、えー、あれですね、平行移動してるだけです。これは さっき1個のピークだけを選んで補正をかけたんですけれども、1個だけ合うのではなくて、データ全体をあのワー同じ関数でずらしますので、あの1個合わせれば、もう大体合うことになります。もう一回やってます、はいで。これ合わせていくとですね、左の方に、 何かずれてるのがまだあります。あのー、何ですかね、えー。平行移動してずれるだけではなくて、もちろん傾きもずれますので、えーと、合わせたところから遠ければ当然ずれもまだ残ってるという感じになります。で、こうなっていますので、そし最初のと同じようにですね、いくつかのピークを適当に選んでいただいて、この親指の上のこのボタンで補正をかけると、 ま あ, 大体あることになります、まあ、これでもですね、あの全体を1次関数で補正しているだけですので、えー、こんなふうに、あのー、違うずれ方をするような化合物ですね、あのー、後でちょっとアニメーションの時に出てきますけれども、ね、そういったものはあのー、どうしてもうまく合わせることはできないです。でまあ、あくまでも大体合わせていくということになります。 まずこれをやっていただい て, いて、それからいろいろとひじくり回していただくという仕様になっております。でもっとずれた分析データについてです。こちらはです、ね、あの水色で表示しているデータは違う会社の LCMAS 装置を使って、えー、またちょっと違う時期のデータを測定したものです。 でいつも使ってる装置もこんな風にずれてるんですけど、まあ、違う装置を使ったらもっと激しくずれちゃったということになります、まあ、そういう時はですねまずは合ってそうな方を合わせていただいてで同じ化合物に由来するものをペアで、えー、2つの化合物について選択していただいてこのリファレンスというところを選びますあのたまに失敗し ま, す失敗 し, ましたね、えー しちゃったのでもうちょっと合わせやすいやつがないかと。これとこれでどうでしょうかね、うん。はい、ありました、えー。こういう感じでやっていただくことができます。こちらの場合は2次関数で合わせ、まあ、1次関数を使って合わせていますので、えー、結構遠いやつでも回します。これ、アニフェーションで表示して、 いますがあの青い、青い方の機械はとても感度がいいみたいですね。あのいろんなものが見えています。うんはいまあ、こんなふうにあの機械が違っても、まあ、それなりに合わせて、えー、分析するということが可能になっておりますで。それから色の割り当て方法なんですけれども。 勝手に割り当てられる色は緑から赤までの投資番号をそのまま色に変化したものになっています。で、さっきお見せしなかったんですけども、その勝敗度っていうところで、えー、一部だけ消したり、一部だけ表示したりっていったようなことができます。で、これを変更した後は、セーブというボタンを押してあげると、えー、グラスホッパーの画面の方でも、あのー、反映するようになります。 でこの色なんですが、ファクターって書いてあるのは、えー、ファイル名の中に4デイとか11デイとか書いてありますで。この数字を読み取って、えー、数字に変換して、勝手に変換して適当に推測してくれるわけです。で、これも色に変換してあげます。あげることができます。で、その他ですね、マニュアルっていう書いてあるところに、6桁の色の表現を16進数で並べてあげると、 任意の色を設定することができます。で他には、例えばオレンジ。言ってあげるとオレンジ色になります。でメジャーな色であればそこそこ対応できると思います。あの知らない色はあの出ないかもしれません。今、スカイフルーです、ね。割と明るい色の方が背景が黒なのであの見やすいかもしれません。 でまあ、あの実際の表現の色は左側に出てるやつですね。で下の方に、今度は、過合、えっと、物テーブルがまあさっきあります。さっきちょこっと書いてましたけれども、そこについてですが、えー、このデータはですね、実はあのテキストファイルで出て、そのまま保存してあるだけです。えー、先ほど保存ロード、データをロードした後に保存したファイルがこれなんですけれども、えーっと、.prj と書かれたファイルがあります。 でこの中身をエクセルなんかで開いてあげると、こんなふうに開くことができて、ですねでこの下のところに m o v a s イ1とその化合物の名前、あるいは蘇生のデータなんかをあの入れてあげると、うん、次にロードし直したときにえ出てきます。うんえー ちょっと忘れちゃったんですけど、確かに、ね、M over Z の値だけが必須で、他の空っぽでも多分普通にロードできると思います。うん、なので、えー、公共のデータベースからですね、あのコピー、ペーストして、えー、持ってきてあげることもできるはずです。というわけで、えー、とこれ何分ぐらいだったんですかね。えーと まだ時間ちょっとあると思うので、えー、クラスホッパーでやってみたウェット実験の結果っていう部分について少しだけご紹介させていただきます。で、こちら先ほどアノテーションができて、でその量の、えー、と時間経過における変化っていうのがあーデータとして出てきましたので、これをパスウェイ上にプロットしてみました。これは何ていうか手動で書いたんですけども、あのスタート地点が左で、 えー、そこかからだんだだんん違う化合物に分かれていいきますだいたい何百種類かの、えー、化合物がすでに天然から見つかってるんですが、まあ、組み合わせの数で言ったらもう膨大な数の化合物が中におそらく存在しているというふうに思います。でこの中からほんの30個ほどを、えー、定量したという。 ものですので、まあ、こんな感じのこの程度になっているわけですけれども、真ん中の黒いところはまブラッドボックスですね。何が起こっているかわからないですが、その中で激しいネットワークがあって、だんだん化ウ物が進んでいくと、そういう感じのこの絵の線の意味はそういう感じになっています。で、これ、パッと見てみると、このスタートからいきなり分岐したところがですね、0ロデイからすぐに赤で表示されていると思います。このの赤っていうのはあの 増殖、増殖、えー、と増加する、蓄積増加する勢いが強かったというところにこう赤とか緑、赤が表示されます。青は減少するのが早かったときに青くなるって、そういう仕掛けにしていますで、量の大きさはこの丸の大きさですね。これ見てみると、あのちょっと繰り返してしまいましたけれども、あのすぐに分岐したところから、えー、かなり若い日付で、えー 化合物ができているということがわかりますで。これらの化合物はですねあの、市場価値としてはそれほど高くない化合物ですで。市場価値の高い化合物というのはこの右側の方に見えているものですね。で こ, のあのこのパスウェイなんですけれども、えー、さっきのグラスホッパーで見たのだとそのまま生データを見てますので横軸はリテンションタイムなんですね。えー C18 からも使った 分析ですので、左に行くほど水溶性が高くて、右に行くほど使用性が高いって、そういう順番に並んでしまうので、えーと、パスウェイの順番っていうのとは全く全然関係なく表示されるわけです。ですから、こうやって順番を変えてみると、化、え、合、ー、物の整合性がどんなふうに進んでいくのかなというようなことが見えてきます。で、実際には価値の高い化合物がどうも後の方に。 見えてるんだなっていうようなことがんとなく分かりますかちょっと遅れて出てくるっていう表現でしょうかね。まあ、そんな感じに見えてきました。まあ、人間の印象ですね。その AI を使うんではなくて人間の脳みそを使って、えー、研究します。で、これをまたグラスコッパの、えーのアニメーション表示で見てみると、先ほど言った重要な化合物、その価値の高い化合物っていうのを矢印で示したあたりに出る化合物です。まあ、どう見てもこの かなり後の方になってから出現している化合物なんだなということがあやっぱりそうかというふうに見えます。で、この43日間カルチャーしてるんですけども、これはかなりのこの細胞のカルチャーにとっては長期の培養になっていますので、中に入ってた養分かなり減ってるんじゃないかなと。まあ、環境はかなり変わっているはずです。で、この環境を再現すれば、あの、整合性の経路を 少しいじったりすることはできないだろうかということを考えました。でそれを見ながら、まあ、変えていけばいい、まあ、やってみては試してみるというようなことをやっていけば、まあ、何かがどんどん変わっていくだろうと思うので、まず少し変えてみたという実験の中でそこそこをうまくいったやつをご紹介します。で緑が従来の方法で取ったときの22日目の、えー、測定データですね。でえー、条件を変えてみたときの黄色が、えー まあ、そう22日目で1日ずれてますけれどもあの、ほぼ同じ日付のデータになります。でこの方法ですと、えー、フラスコの中の溶液が濁ってくるんですねで。この濁ってきたものを集めて測定したものっていうのが赤のシグナルになります。もう全然違う感じになったなという分かると思うんですが、価値の高い化合物と言ってたのが、これマウス見てるんでしょうか。この辺にあります。上の方です、ね。上の方に。 見えていますでこの化合物の量をですね、これグラスホッパーの特 徴, 特徴というかあの、資料ですけれども、その一番高かったシグナル、データの中で一番高かったシグナルをマックスにしてあの、縦軸決めてますのであの、実際の量の変化とは違ったふうに見える可能性があります。これは全体の量のバランスがどんなふうに変化していったかっていうようなことを表現する絵になっています。なのでえ、量を実際に比較して、 見ると右側のようなグラフになります。これが止まっちゃった。うん、えっ、ー、とですね、右側の緑色の時は価値の高い化合物は23日目から38日目まで、それほど量が変わってなかったんですけれども、えー、新しい方法では22日目に、まあ、すでに メモリーで3倍ぐらいの量が蓄積しているかもしれないというふうになっています。で、うんとした気質してた方についても、まあ、そこそこの量が蓄積していて、で以前の方法よりも価値の高い化合物が、まあ、かなりたくさん作られるようになったということで、まあ、とても嬉しい結果になっています。で、それからですね、あ、すみません。すみません。えっ、ー、と、 黄色い方の化合物、黄色く、まあ、色をつけた方のデータで見えてるんですが、ここですねあの、1個だけ緑と比べて減ってなさそうに見えるピークがありますで。これなんかむしろ増えてるんじゃないかというようにすら見えるんですが、これも同じようにピークを選択して、量を比較してみると、まあ、実はそんなことはないらしいと。 で23日目から、まあ、38日目にかけて、まあ、これはむしろ増えていく化学物なんですけれども、えー、新しい方法では減っていると。で、石質物の中にはほとんどないということが分かりました。なので、まあ、この積質物ですね、まあ、かなり価値の高い化学物が高濃度に含まれている可能性があります。で、この右側の方にある、この赤いピーク、当然たくさん入っているように見えるんですけれども、 これについては、えー、このシリーズの化合物では多分ないんじゃないかなという、えー、M over Z が見えていましたので、まあ、積出してし濁って見えてるものの正体はひょっとしたらこっちかもしれません。でそれに混じってこれが出てくるで。そういうふうな状態になったんじゃないかなというのが、これを眺めていたら、まあ、想像されてくるわけです。ちょっと。 どうでしょう長くなってしまったでしょうか。で、最後です、ね、謝辞、この場を借りて、えー、多くの先生方、えー、ご指導いただいた多くの先生方に感謝申し上げようと思います。誠にありりがとうございました、えー、うで す,、ねはい、<笑>終わりですありがとうございました。